どうもアアリリペペイイ数学チャンネルのアリペイです、えー、本日はお買い物の時にセールとか割引とかで一体値段がいくらになるのかという計算をあくまで概算ですがあの細かい計算をすることなく、まあ、ある程度一瞬で答えを計算するやり方っていうのを紹介していきたいと思います。 まあ、すごく短い動画ですが、まあ、やはり日常生活の数学といえば値段の計算ということでセールや割引の考え方を勉強してもらって普段の生活に役立ててもらえればいいなというふうに思います、はい、それでは早速具体的に計算していきましょう、はい、まず1番 2,980 円の2割引きみたいな値札がついていたらどんな計算をするかというと 2,980 円っていうのはもうこれはもうほとんど 3,000 円ですよねなのでもうこれはもう 3,000 円だというふうに頭の中で考えますそして2割引きという言葉をそのまま日本語のとり捉えてしまうと2割引きという言葉をそのまま日本語のり捉えてしまうと2割 を計算してそれを引き算する2割引きというような計算をしてしまうんですがやはり2割引きっていうのはもともと値段の8割ですので8掛けをすれば出てくるというわけで 3%×0.8 というのを行います 3% 波ですのでまあ2400円頭の中でだい二千2980円の2割引きは2400円だなっていうような感じで計算を行います 実際、正しい値とどれぐらい違うかというと、手元に電卓がありますので計算すると、2980×0.8。これは、正しくは2384円。ですので、実質16円の違いしかありませんので、普通の買い物する上ではあんまり影響ないかなというふうに考えています。続いて、7800円の3割引き。 これが2番ですね。これ私だったらどんな風に計算するかということですが、1番とほとんど同じなんですが、7800円っていうと、ほとんどこれ8000円ですので、8000円る0 7というのを頭の中でします。そうすると、これは7856ですので、5600円。 ですよね、でさっきと違うのは2980円だとまあたい3000円にしても変わりないかなっていう感じなんですが7800円を800円にするとちょっと200円もの誤差が出てきますのでこれは本当に適当なんですが。 5600円から適当に200円アップしたのでそこから適当に100円とかを私の場合は頭の中で引き算しますなので大体5500円ぐらいかなみたいな感じで計算の結論を出します実際これいくらになるかというと7800円かけるの0 7ですので5460円 なので、まあ、実質40円の誤差になっているので、これもほとんど誤差が少ないかなというふうに思っています。で最後3番。12,650 円の4割引きというような計算はどんなふうに頭の中でするかというと、これはまあ私の場合は、12,000 円と650円に分けて頭の中で考えます。 そして、1万2000円の4割引っていうのは、6掛けで、これは7200円ですね。そして、650円に6掛け、6をかけるのはあの面倒くさいので、4割引っていうのは、ほとんどこれは5割引、半額っていうことなので、これの半額は325円ですよね。でも 5割引きではなくて4割引きなのでこれよりもちょっと高いというふうに考えて、まあ、適当に330円ぐらいかなみたいな感じに思っておきますなので計算結果としては7530円っていうのが私の概算の出し方です実際計算すると12650円かけるの えー、0.6 ですので7590円っていうのが、えー、正しい計算結果ですが、まあ、誤差がまあ60円しかありませんので、まあ、これもまあ大体合ってるかなというような感じで、えー、計算をしていますはいいかがでしょうか、えー、数学というとやはり普段の生活で役立つのはお金の計算かなというふうに思います え、ショッピングモールなんかでセールの買い物をしている際に、わざわざ2割引きとか3割引きの計算を電卓を用いて計算するのはめんどくさいですよね。なので頭の中でこのような概算の計算をして、大体の値段を頭の中でイメージして買い物するっていうのは結構賢い買い物なのかなというふうに思いますので、ぜひよければ真似してみてください。 はい、えー。それでは今日の動画は以上です。えー、もし、えーちゃ、ためになったなと思う方は、えー、チャンネル登録していただければ大変嬉しいのでよろしくお願いします。私の横にあるこの顔をクリックしてもらえればチャンネル登録できますので、えー、動画を閉じる前にチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。